この隅はすげんに WC シンソー K ですさあ今日もおちみ不動産情報紹介します今回紹介していただくのはエ n ットの杉本さんです杉本さんこんにちは 元ですありがとうございますはい今日もよろしくお願いします前回休まれたから悲しすぎてお通夜みたいでしょ、よ映像が<笑>映像がずっと涙流れ本今日は杉本さんが来てくれたから100人引きでよろしくお願いしますはいここはちなみにどんなエリアでしょうか2区のタオリエエエリアですね欧米人の方がたくさん住まれているというエリアに この近くにはインターナショナルスクールが数多くありますね中心地からどのぐらいで走りだとベ、はい、タントまで車で25分から30分程度感性な感じしますねそうですねこの部屋の名前が、はい、DHDH でオディ からしてすごいおしゃれですよなんか森の中のあのちょっとワテリナを放出させるようなすごいおしゃれな外観めちゃくちゃ楽しみですはい行ってみましょうか、はい、レッツゴー、うん、はい そうですね、大きいと見られます幅がすごい力士3人ぐらい入ってきても一気に入ってきてもいけるわ で, <笑>ですねう無理でいけない 2人杉本さんがいたこところだよあなたがいるのはいやでもめっちゃ広くな い, これ い, 広い、ね、高さもすごくないですか天井の高さは、はい高さ3メートル3メ ー, ター？進撃の巨人くれるじゃん<笑>えここ地区今2か月ぐらいええー、っ生後2か月まだもうハイハイもできないぐらいのそうですね出ましたよ誠の最新とか言ってね真 の, の真の最新の部屋にやっていきました我々。わ靴はもう広いっすね広っうわこれ、ね、寝れますよこれ<笑> なるかもしれないです、ね、<笑>こちらじゃあまず行きましょうキッチン見てみましょうはいキッチンも広い奥行きあってで3口ありますね、はい、これがオーブンですねオーブンか、はい、レンジとかは揃えてくれる感じですよ ね, そうですね、はい、これから、はい、今最新の最新なのでまだご用意してないですねそっか真の最新だからこれから色々家具も炊飯器とかもそる可能性はあると思います<笑>そうですね激アツですっ まましたー激圧出ましたた<笑>激激よポイント俺はねこのまず蛇口この洒落た蛇口スプリングおもちゃみたいな蛇口ねこれ階段にね階段にね<笑><笑><笑><笑><笑>あったでしょこれ、はい、めちゃくちゃおしゃれ収納もね、はい、もうめちゃくちゃ広いっすよ、はい、上全部収納なんだって激圧だったでしょ今言った方がいいんじゃないすみませんお願いしますじゃあ 激アですいい最高最高も出ます最高<笑>最高も出たこちらが洗濯機置き場です、ね、洗濯機置き場芯の最新だから洗濯機は置、い、いてなくて、はい、ここに物干しざるとこも、はい、ご用意します、うんうん、ありがとうございますこ、はい、ういうところよ、はい、えなぜつさんはご用意しますっていうサービスはりなぜがてーぜー杉本さんのサービスに激アです激アで す, 熱ですほら こちらリビングルーウッド調のもうおしゃれですね、はい、僕が好きなやつ落ち着いた色合いで電球の裸電球の感じ、はい、僕の大好きなの線香花火系ですよねはい、はいはい、そうですねいや違うじゃんで、ね、今日は4つ線香花火線香花火って い, やいやそのチラチラ鳴ってないじゃん鳴<笑>ってないですけどこのポーンってね膨らんだ感じとかね<笑>ちょっとありますよ線香花火感が出ましたうわーこのソファはこれはラグジュアリーでしょう<笑>これめっちゃ高そう皮が高級なん測ってきますかそうですね これはもう杉尾さんで測るしかない。はい。ね、測っていいですか？あまだ測ってないの。<笑>まだ測ってないです。はい、ま, まだ測ってないよ。せーの。おお、ヨーザの眺めてますね。この照明を見てんの。<笑>星空のように。にこれは広い。これ何いきます、はい、これ？一二ですねこれ。はい。はい 3いや4ちょっとそこ2の場所です杉本さん<笑>あらあ 2, の場所<笑> 2の場所ですってそれすごい救急の<笑>全く隙間ないぐらいで座ってるこうやって座るもんだから そ, うなん、ね、そんなことないよリラックスするのに座るんだから1 2、はい、で杉本さんが動いて33で僕が動けばいいってことですね4ほら5いける い け, けてないよいけてましたね行いけました行いまし た, 行いました、はい、座り心地めっちゃいいっすわめっちゃいいっすよ ね, いいすねこれ、うん、マジで高いと思、はいますこれでこのねやっぱさっきのこの茶色の感じで統一されてるのが、はい、いいっすねそうですね落ち着いた色で統一します ね,、はい、ねでフローリングもねこのタイプのフローリング珍しいっすよねそうですねこれもすごい良いいと思あまりないですね<笑> ベランダ行きましょうじゃあベランダもねフローリングタイプになってるんですよすげえおしゃれこの抜けた感じいいっすねいいっすね最高やんはい、まあ、このエリアタオディエンエリアのですね奥の地区なので、うん、緑豊かですよね車とかバイクも少ない通りですもんねはい、はい、テレビもご用意いただけるそうですね入居が決まった後にご用意しますエヌアセンさんですよこれがやっぱり日本人の方が借りた時にそういった対応をねちゃんとやっていただけるっていうはい 任せもうよろしくね続いてこちらスモールベッドルームです、ね、スモールベッドルームこれはあれですねマットレスがないタイプのベッド今のところそうですねただこれも入居が決まった後にはマットレスと掛け布団とシーツ枕なるほど全部揃えていただけるとはいこの柔らかいやつこれは頭が当たっても痛くない痛くないやつでしょ、はい、僕大好きこれこれは座って寄りかかった時に快適っていうやつだと思うけどもこれ寝てる時にピッて起きる人のためですよねはいね、はい ってなるんなって大きいことあるか、ね、<笑>いねバレーもできますよっていう印象ですね、はい、これで踊ってもいいですよ、はい<笑>、はいよってというわけで収納もこちらもねは い, はい広いでございますいやさザいでございますみたい<笑>はい十分ですよ<笑>でもこれでスモールベッドルームなんですねなんかすごい広いく感じる天井が高いからから、ね、天井が高いからか確かに 全体の平米数でとですかで平米ででどれらいすかめっちゃ広、はいはい、広いでここがトイレと、はい、シャワールームそうですねちょっと今準備中みたいなので、ね、違う部屋の方を皆さんご覧ください、はい、奥に行きますここが、はい、マスターベッドルームいいっすね、はい、で壁のねこの感じもラグジュアリー感出てますね、はい ここはちょっとグレーで統一されてる、はい、やっぱりベッドもちょっと高級感が柔らかい、はい、ここも柔らかいですねですね、はい、だからここも足伸ばした時に痛くないよう、ね、に、はい、そうですね当たった、ね、バレエをして当たっても<笑>痛くないですという、はい、これはキングぐらいですよね多分ね分かってみましょうかはい広さあれこれキングよりもあるかもしれないですね<笑> へーゴッドゴッ ド, ゴッドサイズ<笑>ゴッドサイズキングよりでかいこれでいすげえこれはなんだこちらがクローゼットになってますねえっこっちなんだ分ける場所はいここなんだなるほどこっち側に収納スペースありますとはい、はい、広いですねで上もありますねここは洋服でこっち側にも奥行きがありますでここもあるでしょうあだからこう L 字型になってんだ激アツです これは激アツですよ、ねはい、はい、L 字型だもん四角なしデッドスペースなし全部使います全部使ってる素晴らしいありがとうございます、まあ、ここもあの今準備中ですのでト、はい、イレとシ、えー、ャワールームはちょっと違う部屋の方いやここやばくないですかすごいですね プール L 字でめちゃくちゃ広いねよ L でもないよ向こうもある<笑>本当ほんだな何テトリステトリスもなんか<笑>あなんかね<笑>、はい、こうぐちゃぐちゃってしたようなであそこ多分ちょっとさ見える感じありますもんね<笑>すげえ天空に浮いてるプールだ<笑>静かで本当リゾートに来た気分 で, <笑>そうですなんか癒されるハンモックありますし眺めマジ最高じゃないですかそうそうそうランドマークもあそこにある 最高だ、ね、プール入りながらもしかしたら花火も見えるかもで他にもジムあるんですもんねはい行ってみましょうジムこれ見てくださいよこのジムマジでめちゃくちゃ広いもうロードバイクがあれば走るロードランナーもあればもういろんな機材がありまって眺めがめちゃくちゃ綺麗これ見てくださいこれ何シャワールームよここをしたら上から水が出てきますはい測っておきましょうかはいでもさ せーの<笑>ほらこんな広いシャワールームなかったほら3人入ってきても余裕よめちゃくちゃ余裕ほらまあ広いねほらほらほら<笑>密にならない一切こちら、はい、22階のサウナルームでございますスチームサウナはいスチームサウナじゃないですかこれあっもうスチームですわでもこっち、はい、もうきれいなサウナルームっすわ、はい、匂いをちょっと感じてみてください あー木のいい香りこれはいいわロッカールームもあるプール行く時だったりサウナ行く時にここに荷物を保管してえーっめっちゃ広いめっちゃ広いめっちゃいですでボールプールありーの椅子もかわいいし色もかわいいし外のね昔の 時代を体験できるコーナーじゃないですか、ね。はい縄。縄文を体験できるコーナー。<笑>子供はめちゃくちゃ嬉しい。最高っすね。最高。<笑><笑>最高。ダメです。ダメです。これァ<笑>シリティやばいっすね。充実してますね。<笑>だってここマジでその共用スペースでちょっとリラックスするようなスペースってことですもんね。はいはい、プールもサウナもジムもこの共用スペースも。はい。最高。 がダブル最高ダブル最高っすよこれ家賃はあったらただの限らるのあれただで借りれるコーナー や, るんですかやりますよ家賃を当ててみようコーナーじゃない違いますね<笑>当ててみてのコーナーですもんねもうただただクイズを楽しむっていうはい、はい 欲しいけど当ててみてのコーナーですねはいせーの家賃を当ててみ て, ー て, てのコーナーじゃあ当てますよ、はい、<笑>当てますやっぱりねクイズは正解したいん で, <笑>でもマジルわからんのは2ベッドでしょダウディエンのちょっと奥まったところで閑静な住宅が地区80平米ぐらい床がフローリングのこのラグジュアリー感がある教養がは特に素敵きですからここはおすすめですもんね うわ、マジで分からん家具が完全体にはなってないからそう ね, ねちょっと想像が難しいよねうわマジで分からんじゃあいきます2300ドル2400ドルえ高いかな高すぎる高すぎ新作よ新作かいくらだ、えー、2399いやもう一緒やな<笑><笑>僕は2400当ててみてえな 当ててみてなんでもういっぱい取っていいよ。うね、<笑>もう少し下げても大丈夫ですよ。当ててみてーですもんね、うん。なんか言ってもいい。二千二百。はい。ぜひお願いします。管理費込みで千五百五十。うん、<笑>めっちゃ安い。思ってる以上に安かった、ね。だいぶや。皆さんおすすめです。はい、本, 当本当に D H ボンドミニア皆さんぜひ。そしてここ以外にもいくつか皆さ ん, さんで持ってますから。はい。ええー、ご紹介いたします。なるほど。この建物の内部です、ね。そうですね。ワンベッドルーム、ツーベッドルーム、スリーベッドルーム、アベッドルーム。 まだでシーンの最新ですので家具がなかなかございません家具が揃ってないお部屋が多いじゃあ今見ることはできるはいで見てまあ決めたらそのタイミングに合わせて家具を揃えていただけるとい う,、はい、というわけでいろんな部屋がございますので下のエナセットさんのリンクから皆さん見てみてください杉本さんとなったら何でも叶えてくれますよ、はい、ありがとうございますそれではまた次回お会いしましょうさようなら